ディスターブドボードきました旅館が反応してるこのハントレスやばそうだねなんとしてもアーカイブを終わらせたい ないしあの子が助けるなら任せようダウンまでがやっぱり早いなーハントレスこっちに来てるよそこまずくないよく見てるなー 拾うのかなバベチリで見てたなら僕もバレてるやっぱり分かってる同じ場所でダウンはダメだ離れよう負傷しないでよかった られてこれはまずい僕のこと追いかけてきてくれる救助するなら今だよ すでに違うところにいたタげ切れてたのに連れてきちゃった。 なんとか発電機回せるように立て直したい。 追いかけてきてる放置してるなら起こしたいでもまだゲージ溜まってないよねさすがに起こしとかないと 急いで逃げようこれは落とされそうだな救助しなきゃきついなーフェリックスがわざとバレてくれた中距離手斧のも完璧仲間が救助してくれるね フェリックスを生きられたんだねまだ釣られてない僕が追われたい隙間があってよかった仲間が救助へ来てくれそういや厳しい、カバー入ろう タイミング今しかないから助けるよ。 Google で読み合ってる隙に離れようこの攻撃のスパンは厳しい。 もう一人が回してれば通電ある負傷してる仲間が見つかっちゃった一応入っとこういよいよ通電厳しくなってきたどこか回りかけの発電機ないかな発電機見つけてないしダメだ あっちも見当たらない逃げられないあと一台だけどどこも回ってないよねキットが落ちてるダメだ使い終わった後だそりゃ近くにいるよね発電機見に行くかな 戻ってきた今逃したら助けられない違う方向へ逃げなきゃ ごめん捕まっちゃったあと一台は厳しいし僕が釣られてる間にハッチ探して助けに来ようとしてくれてるどうしようこの段階で自力は逆に仲間危なくなる 見つかっちゃった。うわー、ごめんね。早めに諦めればよかった。